陸上長距離会のニューヒロインドルーリー主演里が2月5日に行われる全国中学生クロスカントリー大会を欠場することを発表したと3日複数メディアが報じた。先月15日の全国都道府県駅伝で驚異の17人抜きを披露し一躍時の人となったドルーリー。29日には岡山県内市町村別大抗駅伝。 晴れの国岡山駅伝競争大会に津山市代表として出場すると3区3キロで9分40秒と従来の区間記録を10秒更新した。文字通り彗星のごとく現れた15歳だが29日のレース後の会見では報道の圧に悩まされている胸の内を明かした。注目されすぎるのは好きではない。そういった面ではちょっと。 周りの人からは気にせずにとは言われている。自分なりに気にしないように頑張っています。文化放送の陸上専門に配信するポッドキャストトラックタウン JPN ではパーソナリティ西本武さん、箱根駅伝二代目山の神として名を馳せた柏原隆二さん。 世界選手権に出場経験のある加納ゆりさんが、ドルーリーのメディアでの取り上げられ方について言及。騒ぎすぎではないかと指摘した。この加熱報道には、先月のヒューストンマラソンで日本歴代2位の吉見総をしたニーヤ瞳も、自身のツイッターで同番組をリツイートし、最初の19分は特に聞いてほしい、と訴えている。 心も体もまだ未熟だからこそ彼女の周囲にいる方々は過剰に反応しないで彼女の本心をしっかり理解して急ぎ足にならず成長を見守る体制をとってほしい。成長過程の期間だからこそ大事にしてほしい。最後には極端な話、世間や競技の反応よりも本人の心を一番に優先してください。